おります。結びは普通フリーの曲と考えておりますのでよろしければどんどんチーム演技でお使いください。またオリジナル曲が欲しいチームがおりましたらどうぞお声の方をおかけください。はい。で今日なんですけど見たの通りあの人数少ないので、えー、踊り子のユミさんの方とこの後とハ氏のユーヤ君の方あの花を添えていただけますんで、はい。 どうぞよろしくお願いします。 有心の皆さんありがとうございました。